お腹をへこませたい方におすすめなスネーククランチを紹介していきます今回のクランチは簡単なのにしっかり腹筋の奥に効かすことができます腹筋でお腹をへこませるためには腹直筋ではなく内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋この3つを主に使った上で反り腰を解消させるために腹直筋を使う必要もありますこの4つの割合がすごくいい腹筋方法になりますはい皆さんこんにちはタートルです 一緒にスネーククランチ頑張ってみましょう今回一回たった20秒なんですが左右行うので1セット40秒の腹筋メニューですこれを3セット繰り返していきますしんどいよって方は1セットでもいいですししっかり使いたい腹筋にちゃんと効かせるために頑張ってみようって方は3回一緒にやってくださいそれでは紹介します通常腹筋は前に起き上がると思います今回は体を横にずらした上で体を起こして キープです普通はこのように動くと思いますが体を横にずらした状態で体を起こしますこれを左右20秒ずつ行っていきます呼吸は長く吐いた方が腹横筋を効かすことができるので息は必ず止めないように小刻みに使うのではなくふーっと長く吐いてくださいこれを起きた状態で動かすやり方もあるんですがちょっと腰すりむく可能性があるので 今回は傾けた状態で起こしてキープですスマホの方は持ったままいらない方は手は胸でクロスまたは頭の後ろに置いて体を横に持っていって起こしてキープです片側の内腹斜筋外腹斜筋を収縮反対側を伸ばした状態で体を少し起こしてくださいそれでは行きます体を横に持っていって起こしますスタート 息は長く吐いていきます肩甲骨だけ浮かせる感じですどんどん吐いていきますぐっと体を起こしてよしオッケー。それでは反対ですこんな感じです正面ではなく体を少し横にずらしますこのまま置きます行きますスタート しっかりね、寄せている側のウエストの方に効いてればうまくできてます。うーん長く吐き続けてください。だんだんね、お腹が熱くなってきます。あー、きつい。しっかりね、体を寄せて。OK! ガーッ !1 セットでも結構きつい。2回目いきましょう。体をしっかり寄せた状態から起こします。 あーとしっかりねウエストを締めてくださいきつい。ああ。長く吐いてこれはきつい腹痛いあ頑張ってオーケーダあ。はあこれはきつい体を今度反対に寄せて 行きましょうスタートー起こしてキープああつかれる方は頭を取ってああああああああああああああああああああああああああ お腹がねギューってなったらねしっかりできてますあともう一回ずつはあこれはきついみんな頑張ろういきますスタートしっかり体を寄せて起こしてみんなきついみんな一緒だ息長く吐いて きつくなっても止めないように。だああああああ。さあシュラスト。しっかりねお腹の奥に効いてますんで、あともう一回だけです。いきます。スタート。まだ早いけ。 でも止めないように。ラスト。じゃあー。きた。お疲れ様でした。スネーククランチマジで辛かったですね。これはね。いや、各20秒ずつ。 体をしっかり横に持ってってることで負荷が上がります通常の正面だと半分半分みたいな感じですがしっかり寄せることでね8対2みたいな感じで腹筋効かすことができてますこれを週に3回を目安に続けてみてください2週間もすればお腹が引き締まった感じがしますお腹の脂肪が減らなくても家庭としてはお腹を抑える力 骨盤をを立てて体まっすぐにさせる力そこが身につくだけでもウエスト数センチ引き締まります運動を続けることによってしっぱなとアルファ脂肪も減っていきますのでコツコツと動画を見ながら自分の好きなエクササイズを組み合わせて続けてください頑張ったよって方はグッドボタンとコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました